力が半端ない。20代ジャニーズランキンキグ。平野塩メグロハスを抑えて1位に選ばれたのはご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。デビュー前の10代の頃からドラマに出演することもあるジャニーズタレント。歌や踊りが素晴らしいのはもちろんですが、若いうちから経験を積んでいるためなのか。 演技力の高さに驚かされることも少なくないですよね。そこで今回は演技力が半端ない。と思う20代ジャニーズは誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位、平野耀、2位、目黒ロハス。1位。すべてのランキング結果を見たい方はこちら。3位は、平野耀、関西ジャニーズジュニア時代から、金刊、ミスター・キング・ VS ・ミスター・ブリンスなどのユニットで活躍し、 2018年に、キング、プリンスのメンバーとして CD デビューした、平野紫陽2014年にドラマで俳優として主演デビューを果たすと、以降も映画、かぐや様は小暮らせたい天才たちの恋愛造船やドラマ、クロサギ、2022年スラッシュ t b s 系などに主演。2023年5月22日をもってグループを脱退、事務所からも退処することが決定しており、 今後の活動が気になるところです。青年月日、1997年1月29日、出身地、愛知県、2位は、メグロハス。ジャニーズジュニアナユニット、宇宙6を経て、2019年に、スノーマンへ加入し、翌、2020年にシングル、D、D、で CD デビューを果たした、メグロハス。2019年から本格的に俳優活動を始め、2022年にはドラマ、 サイレント、フジテレビ系や連続テレビ小説、舞い上がれ、NHK での熱演が話題となりました。また同年公開の映画、月の満ち欠けでの演技が評価され、2023年には、第46回、日本アカデミー賞で優秀女演男優賞と新人俳優賞をダブル受賞しています。青年月日、1997年2月16日、出身地、東京都、1位は、山田良介。 11歳の時にジャニーズ事務所へ入所。2007年9月にヘイ、へい、せい、ジャンプのメンバーとなり、同年11月にシングル、ウルトラミュージックパワーで CD デビューを飾った、山田涼介。ジャニーズジュニア時代の2006年から俳優として活動しており、映画、鋼の錬金術師やドラマ、もみ消して冬我が家の問題なかったことに、日本テレビ系など数々の作品で主演を務めています。 2023年5月現在は、ドラマ、王様に捧ぐ薬指、TBS 系にヒロインの相手役として出演中です。青年月日、1993年5月9日、出身地、東京都、俳優として数々の賞に輝いている山田亮介が1位に選ばれた今回のランキング。気になる4位から39位のランキング結果もぜひご覧ください。あなたが、演技力が半端ない。 とう思う20代ジャニーズは、どれくらいにランクインしていましたか調査方法、グーランキング編集部が、フリージー、モニターに対してアンケートを行い、その結果を集計したものです。投票合計数、有効回答者数、500名、20から40代男女、複数回答、調査期間、2023年4月20日から2023年4月20日。